はい、えー。今回はですね、OD 缶の調査をしてみましたので、えー、短い動画ですが紹介します。一般的に CB 缶より高いというイメージがあるので、えー、ちょっと近所のアルペンアウトドアーズで購入してきまして、このスノーピークの金缶ですね。えー、購入してすぐにですね、まずは重さを測ってみました。えー、この、まあ、容器の缶を含めてですが、209.56g ぐらいでした。 でこれでちょっと1回分の朝食を作ってみてどのぐらいあのガスが減るか調べてみようと思いますあのー、まあ今はですね、えー、こんな風な朝食が多いんですけど、えー、これあのセリアのセリアじゃないやセカンドストリートで買ってきたあのソロ用のグリルパンですね、えー、こちらでまずあのウインナーを焼きまして で、ホットサンドを作るという流れです。まあ、食パン挟んで、普通に、こんな風に、えー、ちょっと、もたもたしてますけど、えー、朝食を作っていきます。まあ、ホットサンドなので、えー、中火で1分半ぐらいですね、えー、表面と裏面を両方焼きました。まあ、全部このガス管でやってみて、えー、普通に朝食ができましたので、まあ、こちらをいただきまして、 でガスがどのぐらい減ったかなということで見るとはい、えー、一度ホットサンドメーカーを使った後です 202.1 になりました、えー、つまり1回のホットサンドメーカーでガスを 7.5g 使ったことになります 100g 入ってるということは、えー、15回ぐらいがこれ一缶でできるということになると思います はいということで、まあ、15回分ということは、まあ、500円だったので、まあ、1回あたり33円ぐらいと。まあ、考えたら、まあ、そんなに割高じゃないですし、えー、あと、ちょっとこれはあのメーカー推奨ではないんですけど、CB 管からガスを移すこともできるというふうな方法もあるということで、まあ、いいのかなと思って、今後いろいろやってみようと思います。まあ、そんなに高くはないなというイメージでした。以上です。